市長発言ににつついいいてて伺ますす扶助で先月8日、記者会見で市長は、扶助費が増えていかないように取り組むのも行政の仕事の一つだと思うので、しっかりと対応していきたいと発言されました、扶助費が増えないように抑え込むのが本市行政の仕事と認識しているのか、市長の真意を示していただきたいと思いますす以上ですお答えいたします。 私の品位は品位は常々申し上げておりますように、超高齢化社会、人口減少社会におきまして、格差社会のお広がり、また増加していく医療を介護しにいかに対応していくかということが大きな課題の中でなかということでございます。そういう中におきまして、貧困の連鎖を断ち切るための国指定への教育、そしてまた就職就職していただくいただくこと、また健康相談にも置いていくと。と そういうようなことを含めて、できるだけこの補助費を少なくしていくという対応は、予防という意味でやっていこうと、またもう一つは、今、その中で増加していく医療費、介護費におきましても、いかに対応していくかというのが大きな課題であります。生活習慣病予防、また介護予防などに積極的に取り組みまして、健康需要の延伸を図ることが、結果として医療費、介護費など、社会保障関係経費の増加を抑えることにつながる。 この行政の一つということで、えー、申し上げたわけでございま す, す。市長と思いは一致するところがあるのですが、今もですね、えー、少なくしていくという発言がありました、えー。福祉の需要について、扶助費の増加は全国的な傾向にありまして、地方自治体において平成18年から28年の間で 1.8 倍になっているのが全国的な傾向です。需要に応じて施工していくというのも行政の仕事と思います。市長の問題意識は共有させていただきますが、 不助費をむやみに支出したり、抑制したりするのではなく、社会福祉が増進した結果として、不助費、支出が適切な水準で均衡した社会が必要と考えますが、市長の見解をもう一度伺いますお答えいたします。不助費を抑制するという言い方がちょっとよくなかったというふうに思います。やはり、不助費を抑制するということではなくて、えー、さらなる行政による対応をして、そして結果的に不助費が減ると、まあ、こういうふうな形にしていくと。 特に真に必要な方には、しっかりと応援させていただくと、まあ、こういうことでやっていきたいと思います。以上です